ご視聴いただきありがとうございます。古文構造です。今日は2015年に秋の神戸で開催された私の展覧会「無限のゼロの模様」を動画でお伝えします。ご覧いただいているのはポートピアホテルのエントランスの模様です。この神戸のポートピアホテルで私の個展を企画していただきました。 会長となったのはポートピアホテルの1階の奥にあるポーートピアギャラリーです美術館のようにとても広いギャラリーなので本当にここの壁を全部私の作品で埋め尽くせるのかどうかちょっと不安なところもあったんですけれども制作中たくさんの皆さんに励ましていただきなんとか初日を迎えることができました。 それではどうぞ中へお入りくださいまずは会場の全体像をご覧ください今回このように丸い作品ばかりが並んでいます無限のゼロということで形にもこだわってみたかったので丸いキャンバスに作品を描きました結構大きな作品もあるんですけれども会場が広いので作品と作品の間を結構空けて展示したんですけれども おかげで来られたお客様にはじっくり作品に浸ってご覧頂けたと思います皆さん一つ一つの作品をじっくりご覧になっていました四角 く, く見える作品もこのように角が丸くなっていて真四角の作品は一つもないんですね、まあ、何枚か過去の作品を奥の方に別のスペースに飾っているんですけれどもそれは四角い作品もあるんですけれども新作は全て丸で統一しました 結構55クラスの作品とか縦が1メートル近くもある巨大な大きな作品もあるんですけれどももう本当に会場が広いので作品がとても小さく見えました<音楽>ところどころなんかすごく倍速でお伝えしていますけれども大丈夫でしょうか これがあの縦が1メートル近くもある巨大な顔の作品なんですけれども大きな顔は本当に難しくて油断するとなんかバランスが崩れてしまって制作中とても気を使いましたこれはパノラマ撮影した会場の模様をお伝えしていますなんかこう湾曲して映りますよねパノラマって 改めてこうやって見てもとっても広い会場でした私もここまで広い会場に作品を展示したことが今回初めてだったのでもう本当にこに展示力というか展示する力というか作品のバランス力というかこの展示をする力っていうのはかなり鍛えられたように思います本当にお客様も 椅子に座って作品を一つ一つご覧いただけたり、ゆっくりじっくりと作品に入り込んで浸ってご覧いただけたんじゃないかなって思って、私も本当に良かったなって思っています。ここからはお客様が作品をご覧になっているところを倍速でお伝えします。なんかすごいですよね、こうやって早く見ると。 作品をを見られててているるお客さんんでこういう動きをしてるんだなぁと思って私も改めて、えー、じっくりと見させていただきました今回も本当にもう全国から日本全国はもうもとより香港や台湾それに海外からもたくさんのお客様が来られてこのポートピアホテルに宿泊して会期中何回も来てくれるお客様や私はもともと神戸阪急で個展をしてたので神戸阪急の時代のお客様が 何回も何回も駆けつけてくれるそんな展覧会だったように思います本当にありがとうございましたこれはちょっと浮遊した感じで上から撮影していますこのアングルでなかなか作品を見ることもないと思うのでちょっとお見せしたくでこういうアングルで撮影してみました本当になんか 浮いてるような水中を泳いでるようなそんな感覚になりますけれどもいかがでしょうかそれから今回初めてギャラリートークを経験させていただきましたもう今まで長く活動してるんですけれども初めてだっ そんんなななな経経験験ですけれどももとても貴重な経験になりました2週間の間に2回ギャラリートークをさせて頂 い, いたんですけれども1回目のはちょっと音声が綺麗に撮れていなかったので2回目最終日に行ったギャラリートークの模様を今からご覧頂こうと思います。結局後から後からお客様がどんどん入ってこられたのでかなり長引いて1時間半か2時間ぐらいトークショーを行ったんですけれどもそれをぐーっと30分ぐらいに縮めたものを今からご覧いただこうと思います。 なんかトークショーの模様っていうのはなんか私のショットだけでずっと同じ感じなので、合間合間に作品のディティールをご覧いただこうと思います。ぐーっと作品に近づいて、作品のディティールなんかをこうじっくりご覧いただきながら、トークショーもご覧いただきながら、なんかそんなお時間になると思いますけれども、作品も、それからトークの方もじっくりとご覧いただければいいなって思います。 作品のコンセプトなんかもしっかり語っていますので、その辺もお聞きください。それではどうぞ。こんにちは、よろしくお願いします。今日はあの簡単ですけどこれ進行させていただきますよろしくお願いします。はい、先生にいろいろ質問事項を質問させていただきます。はいえー、初期の水彩画と最近の作品は全然違いますが、はい、なぜですか？あの絵を描き始める前からその子供が好きで、どちらかというとこの子供が欲しいみたいな。 できれば子供を産みたいみたたいい な, なんか子育てに対して何かなんて言うんでしょう母性のよう な, なんかそういうのもあったんですけれどもだから最初からずっと子供を描いてるんですけれども初期の頃はどちらかというと子供そのものを描いてたというかなのにあの子供が描けないというか子供が描きたいのにこう小さなお人形さんみたいな時期がデビュー前はあったんですけれどもどうやったら子供が描けるんだろうなと思って解剖学とかデッサンとか。 自分なりにすごく頑張ったんですけれども、絵は上手くなるんだけども、なんか自分が思っている作品ではないんですね。で、どうしたらいいのかな？と思って。学童保育というところに5年間指導員の仕事をしたことがあるんです。それからこう子供と子供に教わって、子供たちと体ごと心ごとぶつかっていく。うちに子供が描けるようになって初期の頃はどちらかというと、子供をそのものをあの書いてたり。 それで今はどちらかというとその子どもを投影して私たち大人とか現代社会とかそういうものを描いていきたいなと思ってるんですだからこうバランス的には子どもなんですけれどもじっと眺めていただくと皆さんの等身大の姿がどこかに映ってたりとかあると思うんですけれどもだから子どもが好きで子どもを描いてる子どもが欲しく産んでみたかった子育てしかしてみたかった というのももももちろんんあるんですけれどももう一つは子どもの頃に今の私が戻って自分をすごく否定していた時期があるんですなんで生まれてきたのかななんで存在しているのかななんでここにいるんだろうっていうのがわからない時期があって消えてしまいたいって死んでしまいたいと思った時期がたくさんあるのでその頃の自分に今の自分が戻って1枚ずつ 肯定してあげている作業みたいなあなたもあなたのままでよかったんだよみたいなあなたはそれでよかったんだよだからこう書いてるとなんか子供時代のこう思いがすごい溢れてくる時があってこの子どういう髪型にしようと思った時にこの子だったらこうちょっとスキンヘッドにかぶったみたいな髪型になってるんですけれどもあの頃はもう無理やり髪の毛を切られて坊主にされた時に本当はこういう髪型がしたかった。なんか自分のの思いいみたいな も, のもあれば なんか中にはざんばらにこう右と左がちぐはぐになったようなざんばらの髪の毛をしてるよう な, なんか散髪屋さんに無理やり連れてかれてどうしても髪の毛が切りたくない切りたくないって言ってそれでも散髪屋さんに連れてかれるので無理やり自分のもうどうせ人に切られるんだったら自分で切るって言って自分でハサミで髪の毛を切っていたんですね5歳前まで。だから枚の絵なんですけれどもなんかいろいろな思いがあるというかこう現代社会を投影したいもちろん子ども。 大好き。そして自分自身みたいな現代社会と自分自身が入り交じっているだからなんか一枚で何か説明してくださいって言われてもいろいろな思いがあるので一言でもなかなか説明できないようなだからなんかそのもともとは子供を追い求めて書いていたなんかかわいいけどちょっと弱い作品だったと思うんですけど今の作品見たら今もまだまだなんですけれどももっともっとなんか強いよ もっともっとこ う, とう突き詰めて突き詰めて本当は何が嫌だったのかな本当はどうなのかな世の中ってどうなのかなってもっと突き詰めて今後書いていけたらなと思いますだから多分10年後に私の作品をご覧になった方が10年前のポートピアホテルの作品ともまた変わりましたけども何でですかって多分質問が今後も来ると思うんででもそういう質問があるっていうのは私は進化している変わってるだから中にはあの過去の作品を持たれる気持ちは 過去の作品を持たれているお客様が、興奮さん変わってしまったから、もう展覧会に来たくない、来れないみたいな方もいると思うんですけれども、なんかまだまだ聞きたいって気分がいっぱいですけど、一つの展覧会でも何回も来てくださる方ます、うん、なんか宿泊して何度も来てくださる方とか、神戸にお住まいで何度も来てくださる方とか、かそのとつど、なんかやっぱりこの前来たときよりは、今日の心の変化が違って見えたとか、ね、か絵も変わって。 ご覧になる方のの心境の変化でもだからなんかこれ怖いですねってご覧これは悲しいですね怖いですねっていろんな見方があると思うんですけれども怖いなとか何か感情的に感じた時にそれだけで終わらずにじゃあなんで自分はこれを怖いと感じるのか同じあなたが怖いと感じるものを他の人は明るいって感じる場合 自分は何でそう感じるのかっていう自分のな私も内面性を突き詰めて書いてるのでご覧になる方も自分の内面性とか過去とかをちょっと引き出しから出してご覧いただけるとまたちょっと違った作品の見方ができるので。はい、はいえー。今回スタンプを使った作品が多いですが、はい、なぜスタンプを使っているのですか。はい。現代社会を描きたいんですね。それはなぜかというとやっぱり自分が今生きている世の中だから。大量生産大量消費はその物だけじゃなくてもしかしたら人の思考とか。 考え方と か, なんかそういうものまでも何かあるんじゃないかなって考えてそれを表現したい時に何か反復を表現したかったんですねそうする時に日本っていうのはあの反古の文化サインよりも反古を押す文化っていうのがあると思うので何かスタンプを使ってその反復を表現したいなとその反復を使って現代社会の中にある大量生産とか大量消費とかそういうものを表現したいなと。 線ががににになって線が面になっってて面いくように言葉が文字となって文字が情報となって嘘も真実もなく中には真っ赤な嘘もあるわけです真実もあるわけです今は自分で汲み取っている世の中でもしかしたらその中に邪悪なものがあったり嘘があったり真実があったり、ね、本当はこれ安心安全ですよって言われてたものが本当は実は危険だったとか私たちが手に負えなかったものとかこれからももしかしたらそういうことがあるかもしれない。 んか点が線になって線が面になってくるこのままどんどんどんどんなっていっちゃうんじゃないかなって危機感を感じてなんかそういう判ーの本意にして表現したかったのでスタンプを使いました。というスタンプもあると思うんですけれどもこれも金色の奥にゼロがスタンプしてあるんですけどということで無限のゼロ線が点になっていくまたステートメントも柱のところに飾っているのでそれもお読みになってすぐ汚れに。 たら、そのスタンドのとかもまたもっと分かれてると思います。で、うん、次にすいません、はいえー。以前の作品は、えー、綺麗で可憐で可愛くて、要は印象だったと思います。初期からの持ち味やモチーフはそのままにとても強くなった印象がありますが、何か理由があるのですか？強 く, 強くなっ強くなったんでしょうかね？ <笑>怖くなったとす、ね、な, んかくなった ん, ですなんか質問あれが多いですね昔と今のそうですね比較というか、はいうん、昔はこうだったけど今はこう単純にね何か先生の中でそういう変化とかあそううがあそれはそうですねなんか昔はどちらかというと自分の内面性とか自分のアイデンティティ性別的なことから逃げていた時期があるんですね、うん、なんかカミングが怖か怖った、うん なぜかというとテレビを見てニューハーフの人とかがテレビに出るじゃないですかそしたら一緒に見ている家族とか周りの友達が「これっておかしいよね気持ち悪いよね」って言うんですねそういういい環境の中でででなななかなか勘弁もできないんです世の中いろんな人が障害がいる子もいる病気の人もいるしゃべりたいけどしゃべれない人もいるなかなか外に出かけられない人もいろんな人がいるけれどもみんな同じ人間だしみんな同じ人間 命なんだよってだから誰がいたっていいんだよあなたのっていう風なウェルカムですよっていう風ななことをみんなが言ってくれれば多分カミングアウトできる人がいると思うんですけどそれをちょっと光栄になってしまうので、うん、そういう風なとこでやっぱり30歳を起点にこのまま逃げてていいのかなと絵の壁にぶつかった時に自分の内面ともぶつかった時期があったのでじゃあちょっと自分とちゃんと向き合ってみようかなって自分とは何者なのかなって最初の話にもつながるんですけれどももっと自分を突き詰めて自分が何者なのかって。 突き詰めてみたい事件があったそのの時作品がぐっっと変わったんですねそして自分がカミングアウトした後もやっぱり周りはウェルカムな人もいれば排除する人もいれば差別する人もいたんですねそして同じ私は全然変わってない同じ1個の人間なのにすごいなんか自分のアイデンティティを世の中に出した時にこれだけ差別されるんだなと同じ私が同じなのに同じマンションの人に署名運動されてマンション出て行くとか。 そういう思い今思いもとても貴重な経験でなかなか普通に生きててこう差別をされる経験がなかなかなかったのであ私は良かったなと絵描きとしてすごい良かったなって今は思うんですねそのことによって自分をどんどんどんどんこう自分と向き合うことによってグッと作品が変化してきたんですね、まあ、昔はこうデパートというところで展覧会をしてたので変わることが許されなかったというかこういう可愛らしいお花畑でこう説明がちゃんと書いてあって。 ようなそういう子供を描いてくださいっていう嫌いがあったのでなかなか変わらなかったっていうのも事実なんですけれどもちょっと5年間絵を休んでいた時期があるのでその時期に画本もともかくちょっと水彩じゃなくて、ね、これはキャンバスに一旦綿の布を貼ってにじみ止めをした上から絵の具を重ねているんですけれども自分なりの技法も追求したかったし誰かにどう見られるとかそう怖いって見る 受け入れられらないとか誰かにどう見られるかばかりを気にして可愛い絵を描いてた時期があったので人にどう見られるかじゃなくて自分が皆さんにどう伝えるかっていうことを中心にもう嫌われることをかわらずに描いていこうと思う、うん、その時にぐっと作品が変わってきたんだと思いますだから昔をご存知の方はなかなか受け入れてくれない好物が変わってしまったっていう方ももちろんいると思うんですけれども心のどこかに何か残るよう な, なんかそんな作品を描いていきたいなと思います。 答えになってますか、ね。あ、はい、あるです。例えばそういう流れを聞いているとすごい先生の強さをどんどんん、ね、強い弱いですけど。いやいや、<笑>本当に強さを感じます。<笑>はいはい、はい、先生影響を受けた画家さんを教えてください。影響、私のやくすこイラストとかアニメ多分に言われるんですけど、え、もう子供の時からもう岩崎千尋さんから始まり<笑>上村松園さんの髪の毛の線の細さに憧れ丸山王京にも憧れ。 あとこの白い肌といえばもう見て分かる方もいるんですけれどもレオナール・フジタ藤田嗣治の肌にも憧れジブリのトトロにも憧れドラえもんにも影響されだからもう私はこのやっぱり世の中に生きているので自分に嘘はつきたくないのでアニメっぽいとか言われても自分が影響を受けたものは全部作品にもう素直に表そうと思っているのでどこかにこうジブリの雰囲気があったりアニメの雰囲気があったり。 クラスチックの雰囲気があったりいろいろすると思うんですけれども何に影響を与えあの受けましたかってすごい聞かれるんですけどもうそれはたくさんですそして皆さんがこう来られてる皆さんのお顔をお話しするとその方もいつの間にか反映されますしす、ね、<笑>いろんなものが生きてくるってことですね、はい<笑> 悲し楽しいこと辛いこと楽しいこと今では村上隆さんや奈良美智さんのご尽力でアニメも漫画も現代アートとしてのジャンルを確立した作品ですが、あなた、あなたさん<笑>先生がデビューされ た, ああたわけないけど、ねはい、あなたがさんって書いてあるとます。あなたさんがって書いてあります。 デビューされた1900年代は、えー、失礼ながら、まあ、先生のような画風は美大どころか画壇や、えー、画廊界隈からもサブカルチャーとして見られ美術としては受け入れられなかったと思いますそんな中ど の, どのようにして、えー、デビューしてどのように活動してこられたのか興味があります私あのずっというご質問です こうまあ18歳で大阪に出てきてまず初め似合ったことは似顔絵描きなんですオリックス・バッファローズの一郎今の一郎じゃないですかオリックス・バッファローズの一郎で美空ひばり子さん秋篠宮さまダイアナ妃の見本を書いてどれも似てないんですよ であの<笑>書いてお客さんに「これ誰ですか?<笑>」「一応ですか?<笑>」<笑>すごい不得意だったの似顔絵がなのになんとか絵でお金をもらって絵の勉強もしたくて顔を描きたかった真正面の顔を描きたかったから何とか真正面の顔描けるでしょ似顔絵ってだから500円で描いてましたででその当時のアパート の, あの家賃が1万8000円だったんですよで似顔絵の お金だだけでで万 7, 円稼いだことがあるのででそれから初めて挿絵画家になってこう出版社に行って出版社でいつもこう何か仕事ないですかって言って3000円の挿絵の仕事とか新聞の間違い探しとかそういうなんかお仕事をもらいながらやってたんですねでもやっぱり自分は注文を受けて作品を書くというよりもやっぱり自分の書きたいものを書きたい。 そうした時にどうししたたにどらいいのかとってやっぱり展覧会で発表したいなっていうのがあったんですねその時に画廊とかギャラリーに作品を持ち込むようになるんですけれども「あなたの絵はイラストだから画廊では飾れません」っていう時代があったんですけれども一軒だけ私の絵を扱ってくれる画廊が見つかったんです本当は菓子画廊なんですけれども私はあなたの作品好きだから古典していいよっていう画廊がたまたま一軒見つかってそこのオーナーさんがたまたまご自分も車椅子で。 身体に障害があって口でで筆をを加えて絵を描く方だったんですだすごく視野が広い方だったんですアニメではあろうが何であろうがだって歌だってそうでしょってそのジャンルに関係ないからあなたで素直にいいと思えたからあのやりたいって言ってくださってそれがきっかけでそこにたまたま沖縄の震災橋の沖縄の社長がたまたま見に来てて。 ううちの専属になりましょうって契約しましょうってスカウトしてもらってそれからまあ日光ホテルとか神戸阪急とかいろんなところで展開できるようになったんですけれども今はもう先ほど言ったように村上隆さんとかはいるのでそれはちょっとプロデューサーにちょっと話を聞いた方が昔は私の画風というのはもう15年前に出会ってるんですねその時は鼻で笑われたんです私は持ち込んで 扱っっっててください言たんですよ全然行く方法はたまたま違ってまして、まあ、私もあのこの美術の仕事して40年ぐらいになりますんでね例えば昔だった、まあ、ご存じだった海原龍太郎とか最近はあの中島千奈美さんってあの桜の絵描いてるイメージですそれそのうん今年の3月に展覧会したりそういうことをし て, してるんでどっちかというと権威的なことなでそれから見るとやっぱりこういうふうな作品は。 ちょっっと前まではやっぱりなななかか扱われない作品だったんですねだから今時代がこういう流れになっているっていうふうなこともありまして我々の生活環境とか考え方とか全部含めてやっぱりこういう作品があの今主流になってきて権威的なもんって必ず崩れ去っていくんですねその時代時代によってただあの文明と文化って一緒なんです 人間にとってより良い生活ができるためっ書いてあるんです文明と文化の理解はできてないんですで、文明っていうのは文明の利器っていう風にああいうカメラとか車だとかこの頃スマホだとかそういうことありますねで、これは素晴らしい確かに人間にとってあの便利なもんでいいもんです、ね、ただしできたら必ず何かが失われていってるんです なんか必ず置き去りになってるんですね。本来はあの文明っていうのは、そういう風な人間をより大くする。そういう外のものです。文化っていうのは心の中のものですで。心の中のものが一旦できたら崩れません。例えば、美術に関しては平安時代だとか、鎌倉時代に出てきたものが未だに残ってる。源氏物語もそう。古事記もそう。それぞれグラスもそう。未だにずっとあるわけ。 今の人も呼んでいろんな勉強できるわけですこれぐらいすごいものが文化目にしていくというふうなことが人間形成にとって非常に大切です、うん、情緒感とかっていうのはが欠落して起こっている事件事故とか多いじゃないですか、ね、だからこそ目に見えないものって非常に大切なことで 僕あの、彼女の映画ねあの久しぶりに見て去年パッと見た時気に入ったのは何かって言ったら我々の世界でいう画品っていうことなんです。絵の品品格彼女こういう絵の品があるんですでこの品っていうのは品を書いてくださいなん て, 言て書けませんよねこの人物は誰でも書けるその画品だとかこの目に見えないものをどう表現するかが美術の世界なんです 空気を感じる何 か, か他のものを感じるとかいうことがその絵の訴えかけるものだと思いますので私は見た時にこの画品が非常に気に入ったでこの画品はどうして出るかという生き方しか出ませんその人がもうそれこそ自、あのー、堕落がいいか減な生活して画品の悪あるよ描い回てくださいできませんやっぱりその人の生き方そのまま出てくるということで、あのー、なかなかそういう部分ではね あのたくさん描きますけどあのそういうあの目で見ていただいたらあのどれだけすごいかということ分かると思います今日はお客様が前だからわといいこと言ってくれたんですけど、ね、事細かにここ手抜いてんのすごい怖いもうものすごい怖いもうなんかねもうプロデューサーってどのプロデューサーもそうなんですけど描かないから分からないんでしょうね描き手の苦労みたいな<笑>、うん あのでもお年を召されて丸くなったんですよ昔はもうすごいそうそうたるあの千住博とかすごいあの旧谷幸一とかすごい人とお仕事してこられたので私なんて絶対こう扱ってもらえないと思ってたのですごい怖かったんですけど最近やっぱりね年齢とともに丸く社会においてのアートの役割についてどうお考えになりますか あ 先, ほども先ほどのお話とちょっと通じるんですけれどもやっぱり想像力とか感性が だ, だって感性って筋肉と同じで常に何かこう刺激してないと衰える気がするんですねだから玄関を出て「今日どっちから風が吹いてました?」って皆さんに聞いたらそんなこと考えて生きてないじゃないですかでもそれってやっぱりそういう感性を何か持ってたりとか想像したりとかやっぱりこうエンターテインメントは説明があるから楽しいじゃないですか でもアートって想像しなないいと見れない部分がすごくあるんですねなんでこの人はこんなふうにこういうことを表現してるのかなと質問がたくさん出るのもそういうところだと思うんですけどもそういうなんか想像力っていうのとか感性とかが欠落してる事件っていうのがすごくあるのでやっぱり私たちもしっかりこう人のそういう感性を刺激できるような作品を今後も書いていっていかないとそれが社会に対するアーティストの役割だなって思ってるので。 皆さ ん, もなんか今日感 じ, ていいなんか感じたことがあったら今日見たりすごく怖かったよとかこうだったよとかこういう人が描いてるんだよと か, なんかそういうことを知ってる方に伝えてなんかもっともっとこう美術館とか評価されててもどういうものだどういう人が描いたって分かってるものにはすごく列ができるのに画廊にはなかなか日本って人が来てくれないので日本ももっともっとこうアートが浸透するような世の中になっていくようになんかそういう役割が 一 人, 一人のアーティストに私だけじじゃゃなななくっててあるんじゃないかなって思ってますでは早くててていいいたただにあればっ、はいはい、ました、ね、は, いはいではねえー、それぞれの意味はモデルとなった人物がいるのですか先ほども言ってるあのね 割と耳がが こ, こっちを向いいてる絵が多いじゃないでぜ か, かというと私がこういう耳をしてるから<笑>い細かいところは結局自分の鏡を見ながらま つ, げのまつげってどう生えてるんだろうとか髪の生え際ってどうなんだろうとか特にああいうわーっとうねった髪の毛の子は自分が実際にそういう髪の毛をしてみて描いたりとか自分がモデルになっていることが結構多いんですけれどもうちの甥いっ子の表情だったりなんかこう出会った例えば大人ですよね皆さん皆さんと出会った時に。 この人子どもの時どういう顔してたんだろうとかそういうことを想像してなんか頭にインプットしてだから展覧会に来られてお会いすると必ず次から登場するみたいな自分を探してくださっても大丈夫な感じですあそういたこともないのにうちの息子にそっくりですとかそういう方も<笑>あのアトリエで大体1週間2週間こもって絵を描いてるので電車に乗るともう本当に人間観察がしたいんですよ特にお化粧してる人 何も変わってない人もいればすごい変わってる人もいれば私ちなみにそんな変わってないんですよすごい人いるようであのある時すごい人見てクレンジングシートで化粧を落としてる人とか<笑>疲れてこう電車から来てこう座って<笑>でその時に顔をすごい観察したんですよ化粧をした時。 そういうい時はすごいインプットされて次の作品に<笑>必ずしま す, <笑>しますなぜかというと次のテーマから人間のコンプレックスとネタみとみかを描きたいの、はい、でそれ別に 悪, 悪く言ってるじゃなくて整形をしてる人とネタあの自分のコンプレックスとの関係性みたいなのとかそれそんなに綺麗になったのにすごいなんか人を妬んでる人がいたんですねたまたま。 その妬みとかそういう人間の中にあるコンプレックスとか強いてはその国同士のコンプレックスとか深いこう大きな面で の, そのコンプレックスとか嫉妬とかを描きたいと思っているのでその原点となる電車でお化粧する人のコンプレックスをすごいいいんですよ。あ、っていうのそんって、ね、<笑>それはすごい絵の題材になるし絵描きとしてのんかそういう観察魂を。 くすぐられるというか。ものすごい変わる人がいるんですよ。きっとこう、絵を描かない、私。と、先生の絵を描くんです。視点が多分違う。んです、ね、違うんですかね。ただ単には、非常識だな、マナーが悪いなとして見るんじゃなくて。うん、この人はどうや、どうしたのっていう。多分。一つのこう、うん。ものを見るみたいな。そうです。だから、あの電車に乗って、よくこう寝られるんです。ここで。私、起きて、ちゃんと観察してるんで。こう、寝られて、肩を置かれるでしょ チャンスじゃないですか私の領域ですよ私の方はそこで寝られるんですよそれでこんなアングルで人の顔を見ら れ, いいの<笑> ら, られますでとそしたら「起きられ」です「怒られてだって怒られる必要ないですよね人の方で寝てるのは そ, そっちなんだから見るのは勝手じゃないですか人の方を使っているのだから<笑>そしたら人の眠る顔とかね「今回も作品にありますよ」そういうあれは何で斜めになってるかその私が斜めに見てた<笑> そういうなんかもう電車ってすごい人間観察の方法だなと思、うん、その中で見てるとあの今回の作品にもなってるんですけれども、うん、3人ぐらい集まると大体同じ格好なんですよ親友同士ってでなんでかなと思ったんですよである時に4人組がいたんですよ同じメイクでした同じような服装でしたじゃあなぜその同じような服装がその人たちの中でなるのかなって観察したんですよそしたらなんでかなって私なりに考えた結果がこの4人の中で 情報が渦巻いいててるんだなってかわいいそれどこで買ったのこの4人の中ではベストなかわいさなんですよねその服そのそれがさあの作品になってるんですけど同じようなメイクをして同じような服を着てる団体が何人かで固まっているのはこの4人の中でそれは若い人だけじゃないですよ 年, あの年齢を重ねた女性でも集まったらだからそれが怖いんですでも4人だからいられてるみたいな。 あこの中で情報が渦巻いて買い物の情報もあそこで買ったよっていう情報もあそうやって情報って盲目になってこの中で渦巻いて同じ顔が出来上がり同じ服が出来上がり喧嘩です話がずれました高知の悲しい事件を受けてあの書かれたという先にてあの涙が出ました あ, のあちらのこう口を風船を 膨らませて言葉があの作品を書いてる時に下書きを書いてる時にニュースがラジオから飛び込んんでできたんですねそしたらなんか書きながらどんどんどんどん今も思い出したら涙が込み上げてくるからすごい込み上げてきてこの子たちもう二度と喋れないんだなと思ったらこの子たちどんなこと喋りたかったのかなとか考えたらあこのなんかその現代社会に潜きるなんか悲しい事件とかやっぱり想像力とかそういうことが欠落していて。 なんかやっぱりそういう社会の情勢とかも作品に入ってあるのでなんかそういう風な感じで見ていただけたらなってやっぱり1個か2個はそういうなんか現代社会にそもむそ闇みたいなところも書きたいなと思ったので今回は正直に書かせていただきました、えー、今日は宝塚で先生の講演を聞かせていただいて、えー、是非本物の絵を見てみたいと思いきました。絵には詳しくないのですが 先生の絵一つ一つを見て褒められているメッセージの重さや見る人によって受け取り方が違う不思議さ奥深さを知りましたあ り, まありがとうございましたありがとうございましたこちらこそですね書いてる感想にさせありがとうございましたと質問ですがいくつかの作品に「テン虫が書かれていましたが、はいはい、どのようなメッセージが褒められているのですかはいあの今回ちょっと 新作がちょっとインパクトの強いものが多いので過去の水彩画を飾っているのでそこにテントウムシがいたと思うんですけれども、えー、去年おととしの展覧会で「フェイス・コシネル」というタイトルでお届けした展覧会なんですけれどもその時はちょうどあのアトリエの引っ越し事情でちっちゃい瀬が描けなくて水彩画ばかりの展覧会をしたんですけれどもその時に妖精を描こうとじゃあなんで妖精を描こうかなと思った時にあの私が今まで聞いた悲しい事件の先ほどもそうなんですけれども。 私が絵描きとしての役割としてもう一つは何か子供がこが私の兄弟でもいるんですけれども生まれたくても生まれることができなかった生きたくても生きることができなかった子供たちを何か浄化するような供養するような気持ちっていうのはどこかになんかいつも持ってるんじゃないのかなって私も一度死にかけた時期があってそして生死をさまよって1か月半死ぬ生きるっていうのを繰り返してやっとこうやって。 生き延びることができたので命の重みというのを書きたかった展覧会なんですけれどもその時にこの子たちを無人に天国に届けてねという思いで天の道の虫っていう日本語では書く点灯虫を絵にもつけたのが結果であの絵にはあの展覧会の絵には全て点灯虫が書いておりますまあ、絵の絵のつもりでこう水彩画って色が薄いので水墨画だったら楽観を押して画面を締めるって言い方するんですけれども私は点灯虫で 画面を閉めるなんか画面構成の意味でもあってまあいろいろな意味があってあちらの表にかかってる水彩がそういう意味で書きました声届いてますか大丈夫ですかはいなんかどんどん増えてきて宝塚での夏の公演に参加しお話を聞かせていただきましたありがとうございますその時にいただいたポストカードの子どもの絵に興味を持ったので今回来てみましたあありがとうございます子どもの目にとても惹かれていますありがとうございます。 なんだか吸い込まれそう。<笑>吸い込まれてください。<笑>子供の髪や肌の透明感はどうしたらそんなふうにな る, なるのか知りたいです。どうしたらそうですか。子供って、子供、本当にすごいですよね。若さってすごいなって、あの。二十代、十代の女の子を見ても思うんだけど、子供を見たときに。美しいな、手も持ってあげたいな、愛おしいなっていう思いがあるので、なんかそれを追い求めて。書いてるつもりがあるんですけれども。 こあのこ2009年から、まあ、今の作品もそうなんですけれども絵の具にベビーパウダーとか貝殻の粉5分とかを混ぜて何層も何層も塗り重ねているところがあるんです人間もそうなように、まあ、上から後から赤みを足すこともあるんですけれども最初に毛細血管のようにほっぺたに赤みをのせて描いてから今回の数字を中に書いている場合もあるんですけどそれから上から色を重ねて中から赤みが出るような技法も使ったりしているので。 そういう感じだと思います。あの髪の毛は。一本一本細、はい筆で書いてます。ね、はい。では、あの、ありがとうございましたありがとうございます。またこの後ごゆっくりお過ごしくださ い,、はい。ありがとうございました。はい、以上がトークショーの模様でした。いかがだったでしょうか。 本当に初めての経験でどういう風に進めていいのか？あのホテル関係者も私も戸惑ってばかりだったんですけれども、皆さんが温かく身を守ってくれたので、なんとか無事に終えることができました。もう本当にドキドキでした。本当の時間はだいたい1時間とかそれぐらい予定してたんですけれども、後から後からお客様が入って来られて、どんどんどんどん長引いて、私も全ての質問にお答えしたかったので、あの皆さんには長く。 座っていただいてお尻が痛くなったんじゃないかなって気にしていましたもう本当にこの2週間の間たくさんの方に来ていただいて本当にありがとうございました忙しい時間帯とか混み合った時間帯に来られたお客様でなかなかゆっくりとお話できなかったお客様のことが今でもちょっと心残りです本当に申し訳ありませんでしたまたの機会にゆっくりとお話ししたいと思っています こうやってなんか早送りで皆さんがご覧になっている姿を見ることってなかなかなかったんですけれどもあこうやって作品をじっくりご覧いただけたんだなぁとか何か面白いですよね人がこういった倍速で動くスピードって改めて私もじっくりと全て見させていただきました本当にありがとうございました。 はいというわけでこの動画もそろそろお別れの時間が近づいてまいりました最後までご覧いただいた皆さんには心から感謝しています本当にありがとうございましたこれはちょっとうちの龍のショットなんですけれどもホテルの関係者の皆さんにも本当にご理解いただきご協力いただき龍もこうやって通うことができました本当に感謝していますありがとうございました いつになく長い動画にはなりましたけれどもいかがだったでしょうかバーチャルな展覧会は感じていただけましたでしょうか私も本当にこんなに大きな会場で作品を展示することが初めてだったので本当に勉強になりましたそして初めてのギャラリートークも経験させていただき本当に学びの多い2週間になりました本当に感謝しています 会期中も本当に感謝の気持ちでいっぱいだったんですけれどもこうやって動画を編集する作業の中でじっくりこうやって作品をご覧頂けているお客様の姿を見て本当に改めてありがたいことだなって心から思いましたまた来ることができないけれどもって告知に協力していただいた皆さんにも心から感謝していますすべての皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです本当にありがとうございました もう本当に長い動画なのに最後までご覧頂けて本当にありがとうございましたまた次の展覧会で皆さんにお会いできるのを心の底から楽しみにしていますどうぞそれまでお元気でそれではこの辺で失礼いたします